いや遅れてすまな終わったよど。どうだ？とりあえず修理はしておいた。しかしどこでこいつを拾ってきたんだい？見かけによらず最高の部品ばかり使われとる。 修理代は高くつくつよ う, うるさいそれよりちゃんと治ったんだろうな、うん、この手のやつは制御装置がバイオテクノロジーでできておる機械の部分は直せてもそこの部分はわから ん, んまやれるだけのことはやっておいたところでミスティ今度盗んだのはこいつのハートかいえ <笑>こういう患いはわしには治せんよ。なんでこんなやつ拾ってきちゃったんだろう。 フ「フッフッふやすでボンバー」「ヘイヘイヘ イ, ヘイ今のファイアー」「なぜかまきこまれて」「いつもひえあせ」「ぼうかくのきめろ」「ぼくは駆けくち」「やるときゃやるぜ」「なんでもパワーをあげて」「ぼくやらなきゃ誰がやる?」 はい、そこをもうちょっと右。探 そ, そう。ああ、そのネジは左回しね。だ<咳>、違う違う。そこのネジじゃない。ほら、さっきから俺しか働いてねえぞ。気のせい気のせい。気のせいじゃねえ。てめえさっきから飯食うことしかしてねえじゃねえか。のバディも食う？いらねえよ。お腹空くと怒りっぽくなるよ。お怒ってる。えー だいたいこのコンテナは使ってねえやつだ。なんてな、なんてななんで整備なんか整備に誰もコンテナえそういや、なんでこいつが空なんだっけバディの空騒ぎそうだ、思い出したぜ。乗ったら思い出す。<笑> ひょくん、ヒゲヒゲ団が宇宙に一つしかない花の香りがする納豆を盗んだ。よろしく頼んだぞヒゲヒゲ団ね、つら、許せない、ボングよっしゃ、行くで待てうん、はい。マイティ逃がすんだよえマイティ何を考えておるんじゃミスミスあいつらを見逃すっちゅうんかいまさか、泳がせて奴らの本拠地を突き止めるのさあ？そして、 一挙に今まで奪われたものを取り返す な, んやてなるほどここんとこ僕らはヒゲヒゲ団から宇宙に一つしかないものを守れずにいるからねそろそろ攻勢に出ないと<笑>お前が敵でなくてよかったよ<笑> なるほどねなかなかいい作戦じゃない乗らせてもらうわよ。 ビを開いてやるよありがとうございますここが奴らの本拠地かいやここはまだ単なる前線基地かもしれないえどうする調べるかああ今のうちに宇宙に一つしかない花の香りのする納豆に発信機をつけておこう<笑>仕事だ仕事 ええ相変わらず乱暴だな。面倒なのが苦手でね。<笑>おい、今日の昼飯は何<笑>なんだ。なんでまた猫真んまか。いや、今は贅沢を言っている時ではない。苦節十年。 やっと俺は戦闘隊長まで上り詰めたのだ明日のパーティーまで我慢、我慢ええ、あいつらの会話を聞いてるとやる気が失せるぜ。あ？バディん あ, ああ鍵くらいかけとけ。もう来ちまったのか。ミスティお前か部屋の鍵を開けたのは一足遅かったようね。 宇宙に一つしかない花の香りがする納豆は、私がいたしが頂いたわミスティ、お願いだ、それを返してくれ今ここで騒ぎを大きくするわけにはいかないんだ奴<笑><咳>らを泳がせて本拠地までたどり着こうってんだろああどこで聞いたんだお前らが間抜けなのさ何だぞて、痛い目に開いてんか<笑><笑>いい耳してるね <笑><笑><笑><笑><笑>うん、<笑> あ, <ス><ス><ドキ><笑>あ待って忘れ物だよ<笑><笑>あ 大丈夫これぐらい平気だよかった<笑><笑>床に罠が仕掛けてあったのか盗む前にちゃんと防犯システムを調べた方がいいよいや何よ偉そうにあんたがあそこで声をかけなきけゃあんなドジは踏まなかったわごめん<笑> そんな顔したって、こいつは返さないからなあねえミスティもう泥棒はやめないか泥棒じゃねえ宇宙盗賊だなんか言ったらわかるんだよごめん<笑><笑><笑><笑><笑><笑>ミスティえあのさな何を あのさ、泥棒と盗賊ってどう違うのえ<笑>どっちも人から物を盗むことに変わりはないよねやっぱり僕はそういうことはいけないことだと思うんだミスティ僕はジェッターズとしてじゃなく一人のあっああちょミスティーいつまでこんなところにいるつもりださっさと出口を探すんだよあそうだよね さすがミスティー。あ、待ってよミスティー。うるさい。ボンバーマン。ボンバ ー, ー, ーマン。マイティーたち夜間に襲いな。慌ててもしょうがないボンゴ。せやねんけどな。これあげるボンゴ。お、 もおきにもンゴ。何？ジェッターズがここに侵入しただと、ねねね、しかも、宇宙に一つしかない、花の香りがする納豆まで奪われたバカボンあれが奪われちまったら、俺の戦闘隊長への昇進もバーになっちまうだろヒネ、ね、くそしかしそうか、地下に落ちたか。よし クソこうなったらおの手だ。 総員退却、ええ、くそ、地下への入り口はどこだそれにさっきの音は遺言油断に継ぐ総員退却せよ総員退却せよくそ、気づかれたか あれは寒い別に平気だよでもうるさいほら<笑>こんなふうにボムを使っていいのかよ弟に教わったんだ え内緒だよ弟には叱ったんだこんなふうにボムを使っちゃいけないって、うんうん、あのさえあのさ泥棒と盗賊って、うん、まだ考えてたのかこれはさっき私忘れたものあミスティ ここの間の間とを考えてくれたえドクターアインに話したら快く認めてくれたんだほらミスティのバッジだよねだからミスティジェッターズに入ろうよそうすればもう泥棒なんてしなくて済むだろ泥棒じゃねえ 相続だミスティがいてくれたら僕も嬉しいし。ねミスティ。 っちゃダメだろうそんなこと言ってる場合じゃねえ早いとこ脱出しないと大変だえここはただの要塞じゃない巨大戦艦の中なんだ何だってやつら退却を始めてるもしかしたら自爆する気かもしれねえう退却せよこの戦艦は自爆するしまった<笑>なんや地震いな、うん 危険ゲランが逃げていっうマイティたちはどうしたボンゴーょっ 諦めると思ったか無ジ久しぶりー<笑>マイチーその余裕ぶった顔もここまでださあ宇宙に一つしかない腹の香りがする納豆をよごせ<笑>ミスティ<笑>マイチ女連れで仕事とは余裕だね。<笑><笑>何笑ってんのよえなんで怒るのえなんでって ジェッターズも地に落ちたらそんなコソ泥の手を借りるとはだな何だと本当のことを言って何が悪いお前がジェッターズに手を貸すことは俺たちがジェッターズに手を貸すのと同じことじゃねえか<笑>泥棒は泥棒らしく人のもんかっぱらってりゃいいんだよミスティ。 ミスティ<笑><笑><笑>てこな大丈夫だよ。 何, とかしてくれ何だとバーディーそれが女に向かって言う言葉か女はそんな口きかねえよ何を待て ど こ, こまでだ、無情くそべぇ、はあ、俺たちに叶うと思ってのかうるせえ。無情それをこっちに渡すんだバッチ北条優ーぞ黙れ、バディああ<笑>くそこっちを戦闘隊長がかかってんで、死んだって渡すもんか仕方ない。手荒なことはしたくなかったが。 <ス>はい、ほらミスティのバッジだよミスティが一緒にいてくれたら僕も嬉しいし<ス>泥棒は泥棒らしく人のもんかっぱなってりゃいいんだ やつだぜよかった、無事で痛いところはないさ、一緒に帰ろう。マイティ何言ってんだ今のこいつを見たろジェッターズなんざ絶対ミスティミスティ ミミステ、ええ、ミステティ…ィ<笑>あばよ坊や、や宇宙に一つしかない花の香りがする納豆はこの宇宙盗賊ミスティ様がいただいたミスティフフ<笑> バーディー右右あまだ整備するところがあるのかおお、今度はわしゅうな。最近、肩こりがひどくてのギューってやってくれ、ギュっとな。ギューかか。これでいいかああ、こら少し年長者をいたわれて。いや、ギューッ <笑>ここ<笑>大丈夫か君はよかった気がついて 私とシロボンは全然気にならないけどさあ次回はえルイが2匹いるって思ったらルイじゃなくてプーイだってシロボンに憧れてやってきたプーイにライバル意識むき出しのルイでもプーイの本当の主は別にいたんだ第32話「憧れのシロボン」近所の橋から宇宙の果てまで誕生します